に活動していいる和太鼓の団体でございますえー、地域に伝わる祭り林ですとか郷土の芸能そういったものの継承それからえーえー、和太鼓の魅力をですねさまざまなイベントを通してあの伝える、まあ、そういう活動をしている団体でああああ調子が悪いみたいで、えっ、ー、と えー、1曲目「かさぬき踊り」という曲をやります、えー、よそこいのね、あのー、迫力のある舞とはまたちょっと雰囲気が違いますけれども筑西神の盆踊りで踊られている、えー、芸の踊りでございますご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、くるりくるりと花笠を回しながら踊る盆踊りでございます、えー、歌詞には下館の名所がたくさん登場いたします、えー、この中でここ3年、えー、盆踊りできていませんけれども 今日は疫病退散そして今日お越しの皆さんの、えー、ご健康おたこをお祈りいたしまして踊りたいと思いますで今日う助っ人で、えー、午前中ねあの出演されていた歌のお母さんことななさんちょっとこう合いの手で合いの手で入れていただきます、はい、あとすご紹介しようっていうのかな午前中の多分しの笛でやられてたね<笑><笑>踊りで参加してくれますんでね あのー、あいなくなっちゃった<笑><笑>さあじゃあ異勢よとかさき踊りとまいりますてことはさ茶店 Sweet. 君のり「やめろやめろは」父「ととえばきんちにまずはここらで頼んと目指す」